毎度ご視聴いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。今回でカメラの本気11カ目を迎えます。えー、久しぶりね、ガメガツ、ガメガガギやっていきたいと思います。今回はですね、なんとわざわざ、なんかメールでご質問ではないんですけど、ご報告という形でメールをいただきましたので、少しちょっとご紹介したいと思います。ホリオさん、はじめまして。えー、動画にしていただきありがとうございます。今日初めてビッグ中に7をそれ演出してきました。おめでとうございます。うちもね、あのー、ガメミッションの一つとしてね、設置しておりますけれども、しかし、 演出が出ても確定じゃないことが分かりましたとなるほどでねわざわざね動画までくっつけてくれましたありがとうございますあのメールでねこういうふうに来られたのがちょっと初めてだったのでちょっとどういうふうにね返答をしようかちょっと迷ったんですけれどもそれに対するポリオの返信がこちらこれはねガミミッションの一つである、えっと、ビッグ中に赤7を狙いカットインなんですけれどもまず確定ではありません はい、出現確率の方が、揃う方が、えっと、ビッグ中の1 6 3イ4で、これね、画像の方も1 6 3イ4なんですよね。ということは、そのカットインが出た時の信頼度っていうのは 50% ということになるんですけれども、まあ、解析とかね、あの見ていただくと分かるんですけれども、赤カメラの方は、えー、76.8%。で、緑カメラ、このデフォルトの方が。 52.8% というふうに記載されていると思うんですよ。で、え、これどうなってんのと。なんで両方確率一緒なのに、こんなふうに 70% に で, できてるのっていうと、これはね、あるトリックがありまして、あの、開発者さん的には、このカットインが出た時に50、50% っていうのは、ちょっと低かったんですよね。もうちょっと信頼度上げたいなと思ったんですよね、えっと。よって、ガセカットインの一部を、オシジュリプレイに変えております。 よってですね、その揃う方も、揃わない方も、16384なんだけれども、その画セの一部が、押し順のリプレイとして出るんで、同じ確率なんだけれども、その揃う方の、 期待が上がるというこれメカニズムにになっておりますあと押し順をした時にリプレアだっから別にそんなことしなくても普通にね、あの信頼度上げたいんだったら、その揃う方の確率を上げればいいんじゃないのとか思うんですけれども、やっぱりね、その確定薬とかをプログラミングする上で、西語で表した方がやっぱね、プログラム的には楽なんですよね。それだけプログラムサイズも小さくなりますし、他のね、制御だったり演出とかにその振り分けられる容量が増えるということもありますので、やっぱこれ 二進法を使っった方がやっぱ楽といううここととととでガセのの一部をし順のリプレイててて作られいいいるということになっておりますいやー、だメだ。面白いですね。いろいろ考え込まれててね。はい。ついさん、面白いご質問、ありがとうございます。はい。そんなことでですね、えっ、ー、と、今回も、えっ、ー、と、10回目、はい、撮影してまいります。あの、今日からね、セカンドシーズンってことなんで、ちょっと、ね、どこまでシーズンが続くかわかんないんですけど、とりあえずセカンドシーズンってことなんで、はい。これで頑張っていきたいと思います。はい。それではね、今回もお楽しみください。どうぞ I'm <laughs> sorry. <laughs> れね、こ, れこれはパーフェクト 良さそうなんだよな。多分こ、ね、れ遺伝子も良くないから。今の台だ今の台で行くわ。うん。こっちで行こう。<音声><音声> こいつの名前はね風水グッズでなんか中国とかではなんか結構縁起物としてね扱われてるらしくて2頭ですごく幸運が来るらしいということでね風水グッズになってるらしい、はい、ちなみにねコウモリはね実は鳥類じゃなくて哺乳類なんで生物学的には2頭とか<笑>ね ちょっとちょった 僕らは。 Amen. <laughs> あーでえー、やめ勇気ある液体だわ。 お疲れ様でしたお疲れさでした大丈夫ですということで見ましたか笑ましさんあのガメラの実力をすごかったですねあのね、あのね、ガメラに関しては結構あの設定さないんで<笑>完全に引きといった形で出すことができましたはい、はい、見事まくりました ね, 投 資, ね投資…ですね投資ちょっと待って、ねはい、えそれではね、えーと…ちょっと確認していただきます投資の方が四十六枚はい。 よ最初4ゲームだ載ってるんで<笑>まあ、まあ、10枚ぐらいあるんでね。うん、で、えー、ー回収が2350枚2304枚<笑>めでとうございます。<笑> やっていきたいと思います私の知ってるランチャーモンズのゲームじゃないんですよマジです か, かランチャーモンズのゲームってカードがこういっぱいあってさ初めて来たねえ、カビみたいなやつの名前つけて、うん、次同じやったときにアフロニバとか言ったらで部もらえるみたいな感じじゃないですか、うん、あここガールズバーじゃない<笑>スロットなんスロット番組なんだごめんね<笑>はい通常の常識通じないからここ第一問はい、はい、ででん<笑> バラダンさん、ストーキングスター。<笑><笑>なんで？<笑>俺意味がわからないんですか。名前いいよね。自分が一方的に関心を抱いて相手にしつこく付きまとること。これ？うん、どれがし つ,、うん、れしつこいの？どれがしつこいの？これがすごいしつこいんだよ。どれどれどれどれ？<笑>これ？あこれ自体ってこと？そうそうそうそうあこればっかり出るからってこと。あ, ーかあー分かってるね。<笑>決定です。えー<笑> スノーキングスターまあ確かにねこれ出る機会多いから、うん、確かに第2問じゃじゃんピンポーン3匹のギロ<音楽> 3匹のギロチンを超えるネームだバリューで来たら採用してあげる13日のギロチンあでもピンポンって言われてたピンポンはいどうぞ13日のギロチンその心は何ですかちょっとジェイソンがつきましたお疲れさまでしたありがとうございますはいということで、ね、3匹のギロチンが採用されました<笑>はいありがとうございますじゃあ次行きます3もえですかねででんっはいバラダンさん ガメリンガーコインガガメリンンーコインと二<笑><笑>、ねはい、つのたまたまでしょ。ガメリンガーコイン ううと、ねね、いというこうで、お疲れいまでした。はいはい